シーズプチ切り高校初入学。私大島真由十五歳。そこが V チューバーハイスクーラーを切り高校か。頼もお玉。奥へ。いいぜ。はあいいね。お奥へ。好きだよー。わあ楽しそう。初期設定など忘れた。私は玉子。ゲーム部だけどゲームより ACMR が好き。ぶっちゃけ。<笑>こいつは光り光り。写真部だけどゲームばかりしてるペ便秘。こいつは夏希。可愛 い, いがただそれだけのやつだ。 美術部へえ、ーましろは美術部なんだはい絵描けるのましろ絵描けるよーデペンおーでぺーんお新品だ入学したては何でも新品だもんねおろしたての筆で描くこれがハンタの筆あらしってか何言ってんだこいつ青切り高校はいおお。はいおお。はいましろは何好きなのましろマシュマロ好き可愛 い, いねぇぶちこちに刺して炙ってああ、美味しいねはい焼き鳥やんけ 焼き鳥じゃんビールに合うマシュマロ高校生わは先生続くープチ高校は青桐高校の新入生真マシ白の提供でお送りしました面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします美術部として先輩たちと学校